チャオトゥッティ皆さんこんにちは愛イト平と言います日本人ですが3年前から中国甲州に住んでおりますティグリオデザインディストリクトの初回にお招きいただきましてありがとうございますとても楽しみにしていますと言いますのは私は学生の頃からイタリアのデザインに憧れて ミラノに一年半留学していたことがあります今回またイタリアの皆さんとお近づけになれることを大変楽しみにしておりますグラチェ私は小さい頃から物を作ることにいつも夢中でした小さい頃は折り紙の飛行機やゴム動力の飛行機 木や竹ひごに和紙を貼って作る飛行機ですねこれを作ることに夢中でしたこれは父の影響が大きかったと思います2年前に他界しましたが父は県立美術博物館の館長を務めておりましたいつも私に絵画や彫刻を見せてくれそしてものづくりの楽しさを教えてくれたのがうちの父です その後高校に入った頃からものづくりを試行しデザインを志すようになりました大学は東京近郊にあります筑波大学に入学しました初めは建築デザイン学科に入ったんですけれども3年になる時に私は生産デザインを選択しその後 デザインの道に入りました大学では日本の伝統的なデザインバウハウスのデザインそして1980年代はイタリアのポストモダンンデザインの影響を受けましたその後ミラノのドムサアカデミーに1年半留学をしデザインの道に進みました。 私の経験周りの人々との触れ合いそして遊んだこと全てが今の私のアイデンティティになっていると思います若い頃は車に乗ることが大好きでしたサーフィンに行く時には車が必要だし当時はディスコが流行ってましたので 女の子ををを誘うにもも車車持つここととと運転することがとても大切でしたそしてその結果カーデザインを志すようになり日産自動車に入社することになるわけですが日産自動車が一番海が近い自動車会社であったことがその当時の選択の理由でした。 その後1990年にミラノに留学したわけですけれども当時いろんな車の車の文化を経験することができました。シシリアのタルガ・フローリオあるいはブレシアでスタートするミレミリアこういう車のイベントを見て車が生きてるんだなということを 本当に感じましたこの時の体験が大学までは「フォームフォローズファンクション」というバーファイス系の言葉が教育の一つの柱だったわけですがだんだん「フォームフォローズエモーション」というふうに気持ちが変わってき最近では「フォームフォローズエクスペリエンス」なんて言ってたりしますけれども。 我々のいろんな経験がそのデザインに影響を及ぼしたんだと思っております車をデザインする上では車を操ること車をいろんなシーンで見ることがそれを思い浮かべながらデザインすることが大切です今私は 完成デザインという視点で車のデザインに取り組んでおりますけれどもこれはお客様の視点で品質デザイン品質を上げていくという競争力を持たせるということが仕事です。 日産に入ってセドリックやサニースカイラインのプロジェクトに参加しました R32 スカイラインは没案ですけれどもフォードアの提案まで行きましたその後 GTR の仕事もしました残ったのは部品です部品だけですけれどもというのは車のデザインというのは常にコンペで通ればそのデザインが採用され 通らなければ没案ということになります。オリジナルのエクステリアデザインが通ったのはブルーバードのプロジェクトになります。え千九百九十二年型のブルーバードですが、デザインをしていたのは八十八年八十九年頃だったと思います。え若い頃だったので、まあ生意気なデザイナーだったと思います。会社中の 皆さんが注目するのがデザインですから大変な経験もありましたこのブルーバードはあまり販売成績は増えませんでしたというのはセダンの時代ではなくなってきたことまあ日産自動車はそれに気づくのがちょっと遅かったかもしれません99年に ルノーとのアライアンスがあるまであまり日産の営業成績というのは良くない時代が続くことになりました2009年からは完成デザインの仕事を日産を退職するまで8年間続けました特にこの頃のデザインというのはあ 品質あるいはスペックがどんどん競争が激しくなった時代だと思います自動車デザイン大きく変わりましたよね私が中国にいるぐらいですからと言いますのも世界中の自動車産業の地図が今大きく変わってきています 今、カーデザイナーが最も集中している都市は上海です。トリノでも、デトロイトでも、フランクフルトでも、東京でもなく、中国に世界中のカーデザイナーが一番多く集まっています。デザイン自体も中国を意識したものになりますし、と言いますのは、中国のお客さんというのは、 後席に人を乗せることをとても大切にしますですからデザインをする上でセダン系の車を中心にホイールベースをストレッチして後席を広くしてというようなデザインの方向になってきてますまた内装を豪華にまあその手法も年々大きく進化してきてますけれども そういうものが中国のデザインをリードしています私が初めて中国のモーターショーを訪れた10年ぐらい前はフォルクスワーゲンや GM あるいは日本車が強く中国の現地メーカーはプロポーションも古くどこかのデザインをコピーしたようなものが多かった。しかしかその後 5年前ぐらいからは中国の現地メーカーの進歩というのはとても激しく今は中国現地メーカー同士がしのぎを削りデザインもややもすると禁じしてしまうその中でどうオリジナルなディスティンクティブなデザインにしていくかということが今の大きな課題となっております。 今自動車のデザインで最も重要な課題はいろいろな意味で EV 化だと思いますこれはモーターやバッテリーということだけではなく IT やあるいは AI による自動運転こういうことが今後の課題になります自動車のプロポーションもバッテリーやモーターによって変わりますし内装も自動運転になると デザインも大きく変化していきますいつの日かトランスポーテーションのコンセプトとデザインは大きく変わると思います車だけではないんです街や道路も変えていく EV が充電のために充電ポートが街中に溢れることになると思います EV の充電シーンは、ポルトフィーノに経流された船を思い浮かべます。何かのヒントになるかもしれません。ガソリンスタンドではなく、街中の充電ポートがあふれることになります。中国は、そういったインフラの整備は強いですよ。道路整備などのパワーとスピードには目を見張るものがあります。 2035年までにガス ICE 社をこれ以上使用しないという指針を示しましたね地球環境のために CO2 削減は加速的に行われるとしていますでも変わるものと変わらないものがあるんです車は美しくインテリアは快適に運転する喜びをかきたてるディテールが必要です美しいなす街並みや建物は残してほしいし戦車のような車が いや街中を走るのは私は嫌です私たちの未来をどうしたいか街並み、道路、車の姿を想像しなくてはならない今私はまだ現実的な場所で働いています ICE と EV はどちらでも四つのタイヤ、路上を走っていくものですエキゾースト、マフラーのデザインとサウンドは、まあ、ICE ではまだまだ重要ですが ICEV にはエキゾーストもなく空力や風切り音対策の方が重要ですそしてステアリングはもはや丸くなくスピードメーターにはもう針がありません中国の自動車開発のスピードは良いことも悪いことも様々なことを飛び越えるのに十分な速さがあり業界は若く先入観がないため様々な可能性がありますですから私のような年配の意見にも真摯に耳を傾けてくれます 先ほども触れましたが今中国市場でオリジナルでディスティンクティブなデザインを作り出すことそしてそれにに一貫性を持たせることは本当に大変です。それもシンプルでピュアなメモラブルでアイコニックなものデザインはブランド表現でデザインによる差別化をカスタマーが求める限りはデザインは経営戦略の一部なんです。 答えは簡単には見つかりませんが私の仕事はデザインクオリティダイレクターですのでパーシーブ i クオリティという視点でデザインを良くしていくことの任務ですデザインは好き嫌いが必ずありますがパーシーブ i クオリティは誰が見ても明確で払うお金に見合うかどうかですデザイン・フォーミー未来に向けての夢を語り 描いてみせ、製品にして、未来の世界を形作る、それが私にとってのデザインです。それは、使い勝手に対する思いやりが必要です。デザインは一つと人のためにあるべきものです。ですから、ものを通じて人の生活や環境が良くなること、やはりデザインは愛ですね。フューチャー・オブ・デザイン。 愛に満ちた上質で楽しい世界が未来になることを願っていますそれがデザイナーが夢見ることです今回このイベントにお招きいただき本当にありがとうございます上海のダビデ・グラッツェこの機会を通じてイタリアの皆さん世界中のデザイナーの皆さんと 触れることを楽しみにしておりますポルトフィーノは素晴らしいところですよね30年前に何度か訪れました今でも美しいことでしょうティグリオデザインディストリクトで皆さんにお会いできることを楽しみにしておりますまた世界が元のように自由にできるように早く戻りますよう願っております今日は本当にありがとうございましたグラッツェ